は次は丈太郎貴様だ。 ほう向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのかせっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだなほほ う, ほうでは十分近づくがよい